おはようございてなん白紙の手入れっていうのはこれめつみですよねこれ新芽を、はいはい、あのこう少し残してこう抜いていください上の部分だけ取るみたいな そ, うそれとねあのこれきれい好きなんですよ図書って、ねはい、はいだ う, 懐にあるね、うん。 こういう風呂はい、枯れてる葉っぱありがとうございました。 ここ、ねねうんうん、これが完成ですののもそう細かい。 うん、ちょっとここちの柔らららは柔かかいいです、うん、これががく違いはからないですうれ<笑><笑>じゃあネズミサシはもっと葉っぱが硬いですからね。はいはいはい ら手に刺さっっってししままうから、うん、まずは鉢ここに用意してあるんで す,、ね、です買ってきましたこれ、はいれかうん、丸分散の種、うん、で。 ってううん、有名ななんんんでででですすすすすかかかか文ははははののの作家よよく聞く聞じゃないいいいこの蜂全部ににに入に入れれまいままららだた関係近ああほとどねしりちょっと枝抜きます。はいあの枯れ さっきと同じように、うん、あの枯葉先に取ります。結構枝伸びちゃうんですね。これ伸びてですね。これもやく芽摘みとかですね、うん。あのこう芽摘 み, みすると、はい、これはもっと詰まってきて、うんうん、でこう幹に近づいていくるんです葉っぱが、えー。食いつきみたいな枝が作れる。なるほど。これ芽摘みしてないとこう芽が出てこないですからね。ここねはいはいはい、ちょっ切ってきますからね。芽摘みの時期は今頃ですか。今頃。うん、あの今 5月の連休終わったその後ぐらいにこう目が伸びてきますからねそれをこう積んでいく、うん、そうするとあの こ, う元のこういうものこれは出てないけど元に目がいくつか出てきますから、はいうんうん、こういう分かる目とかねこういうところに出てきます、はい、心拍に近い木ですから年寄ればシャリとかジン、はい、はあるいですかね しし大大ききいいいいい。木木入入れままょう。はい、で伸ばせばせででですから。すか。はあありりが年ど太もも、差しで増えるのに、えー、新と比べて数が少ないあるけど私が入った頃は、ね、年を結構あったんですよ、うん。そそうううなんですか、うん、人, 人気とかそういうこといこ年は心拍に比べて安かったですかね。まあね 次なんかでも結構出てたんだけど、ええ、で、あの、ね、つらなり枝をこう伏せちゃうんですここにこういうところからこの枝を幹にしたそうですここに、うんうん、こういう作り方があんですね衣替えして心拍にしちゃう人もいるからだから衣替えしちゃう糸井が厚いとと の, の途中を心拍にしちゃうんですよそうへえ、うん、これとに心拍ついたりしてね へーシシャャリが面白いいでで、うん、ですよ、ね、荒々しいんです、し、うん、ははのと違違ううからねちょっと違うんだけど そ, うそれを見せたいいから、うん、がついちゃうってていうのもある、うんうんうん、見えたです、ね、同じ位置から出て、はい、これどっちか落とさなくちゃいけないですよね。 こ、うん、これもどっちか抜かなくちゃいけないんでこの間延、ま、びしたやつはいちゃいますねこれね。はい、か右左右左って、うん。で正面をこっちにすると、うん、後ろ枝が結構あるでしょこれ。こう正面にしてこ う, こういうふうに作っていきます後ろ枝の手でうら。 作り方は、ね、じ ゃ, あ針金かけちゃうか、はい、これ何何ミリでんかここれこれ2ミリ幹にかけた ミ, キ2 ミ, リ2ミリははにかけて、はい、本当は銅線かけるんですよねこれね。そうですまあでも あのアルミ線ででいいきます。す。と針針金金のの太さは同じららこれれ、ねののねうん。えがちってぐるぐるなっちゃうんですよね。うん 終わったはい、い, も枝を整えていきますとそれで先端で開いていくっていうことです。うんうん 全部こういってこう締めてます、はい。角度。締めて下げると。どの木でも同じですからね。この枝のこうし角度をこう締めるっていうのはあのどの木でも同じです。雑、は、木、い、で も, でもで、ねうん、黒木でも同じで。うん、枝のあの配置としては下の方が下って下がって、うんはい、ちょっと上の方う行くとちょっと上向いて、す、う、げ、んうん、よりちょっと上ぐらい。 これってん厳ししくく 曲, 曲げたたりりすすす。するののははとととかかでででで今は大丈夫ですはちょっとあんまりやっっっこがが、なないいいううょねじると剥けちゃそんなきつい、うん、あの針金かけはしないから。 ちょっとね、今これはまった状態ですけどねふわ、はい、っと外広がった状態だけどこれが中へ芽吹かせて、うん、そしてどんどんどんどん中へ切り込んでいくうそういう形取らないとなるほど今間延びしちゃってるんですよねこれ、ねうん、すねもっとこういうところにこういう芽を生かして、うん、この芽が充実してくればここで切れると、ねうんそうそうそう、風通しよくして火、うん、によく当たるようにして、うんうん、なるほど。 今度植え込みましょういやっぱ根が回ってますね。ここ 網止める針金でこれめるでで木ししまますから、ねうんはい、結構出てきたょってたんでですか、うん、ここまでね、違すうん、ほらーーこ掘ってみるとこう模様が入ってんだよね。ここねはいはい ちょっと最初の構則と変わっちゃったけど、うん、こう広ってこう長い感じで作ってみますょ、ね、うね、んうん、ここに一番下の方にちょこっとした模様が入ってるんで中身はいはい、これをこしたところ、うん、これ生かしてで粘りが見えるようにしてでこれで鉢に入れましょう、はい、正面も変わるなこ正面変わる<笑>こんな感じでちょっと根っこ切んないでやりますからね、はい うん、ここまままでで埋っってててたたたの出きしね、うん、最初全全然違穴開、ね、いてるんだこれ。穴てる ほら。なんだよこれ<笑>。水浸しだよ。日ごけも大丈夫なんですか。日ごはいいよ、これ。これ入れるから。はい、日ごってのは、あの。水があんまりないところあるから、はつきますよね。はい、日ごけは。 動けって苔じゃないんですって、なんか種類が苔化じゃないんですって。なんだろう、苔、苔ではないの、いのこ<笑>そこまで調べてないんだよね。地うそうそうそうそう。共生、共生類。うん。完成。完成。ありがとうございます。最初と変わりましたね。<笑><笑>最初の構ーはこういうじゃなかった、ね、そうそうです。こっちこうやって流れてる <笑>根っこがこんだけ歯が入ったんだもんねんこ。これ今後のお仕事これはどういうことをやれば？今度はあのメス目みやって、うん、で、あの多分もうちょっとタス落ち着くんで、肥、は、料、い、やって、細かい目をいっぱい出させないてもらそうですね。内側に目を出させて作っていく。うん、そ う, こう、こういうところ細かい目をいっぱい出させてこう、うん、平べったく作っていくんですよ。さっきの。うん こういうふうになるにはどう？<笑><笑>これ相当時間かかる<笑>。そうですよね。めっつむやってないと外でどんどんどんどん伸びてしまうから。はあ、ははあ。で こ, にこう中でこう日が入らなくなっちゃうから、うん、のあのカルテンのアップとか取ってやないと。なるほどね。綺麗になったでしょこれ。ちなみにこれとかって結構あのゲイが入ってるじゃないですか。根元ミキのところに。 ねじっとは違う例えばねここの。 木が枯れちゃって、半分で生きてるとか、はいはいはいはい、そういう車輪で、上の方が、あの、腐って、怒ってて。うんうんうん、で、先がとんがってるような感じ。なるほど。心拍の陣とはちょっと違う。へえー。じゃあ、こっちで面白そうですよね、うん、やっぱり、うん。なるほど。というわけで、図書でした。ありがとうございます。はい